皆さん、「s ラム m ンクという漫画はご存知でしょうかそう、あの名作、バスケット漫画です。当時ですね、僕、小学生ぐらいだったと思うんですけど、もめちゃくちゃその「スラムダンクにハマりまして、好きなキャラクターはミッチーなんですけど、でこの「スラムダンクに出てくるキャラって、結構ね、高身長のキャラが多いんですよ。だからもう 180… 超えてるるやつも結構いたりすすんですよね僕が好きなミッチーも、えー、183だったかな183ぐらいあるんですよ身長がでその「スラムダンクの影響で、えー、バスケットにもハマりましたしもうその時ね身長高くならないかなってずっと思ってましただってさ身長高いとスポーツには絶対有利だし女の子にもモテそうじゃん身長高いと格闘技にしたってね もちろんあのバスケバレーはもう絶対有利でしょ身長高い方がでもね身長が高くなればいいなーって思ってたんですけど思春期のね一番大事な時期にね身長を伸ばそうとする努力的なことをねま一、あ、個もやんなかったんですよねそして気づけば1 7 0ンチあと1 0ンチ欲しかったそしたら180だからさもうダンクとかも楽々バーンできるでしょはいで今ね身長が 高くなりたいと思っている思春期真っただ中のそこのあなたにお知らせシャキーンアルファ GPC ビオこれね何かと言いますと子どもの可能性を伸ばす栄養素が含まれたサプリなんですよ詳しいことはですね公式サイトを見ていきたいんですけどはいこちらがですね アルファ g p c ビオの公式サイトになってるんですけど NHK でも紹介12年以上の販売実績がありますあ飲まれた方のね声も載ってるんで見ていきたいと思います始めてから約2ヶ月で嬉しい変化も息子が3人とも 180, 180めっちゃいいじゃんうらやましいね あこの子は小学5年から飲み始めたんですねあで中2の時には二十、えー、歳と22歳のお兄ちゃんたちともうあんま同じぐらいですよね同じぐらいの身長になってますで高1になった今は 161cm のお母さんと頭一つ差が出るほどの成長でかくなったねここまで成長できたアルファ g p c 美容とは アルファ GPC 美容にはその名の通りアルファ GPC という成長サポート成分が高配合されていますこれが必要なんだね成長期の時にアルファ GPC 美容には 400mg のアルファ GPC が入ってるとそれに栄養機能食品のビオチンを加えたサプリメント主成分はアルファ GPC とビオチン結構ねご愛用者の声が乗ってますね そうそ う, そ う, そう毎日口にするものだから本当に安全なのかっていうのは大事ですよねう ん, うん、うん、厚生労働省が食品成分と認めた食品成分ですので安全ですアルファ GPC ビオは子どもの可能性を引き出す大豆由来の成分アルファ GPC を 400mg も配合していますまたビオチンは皮膚や粘膜の健康を 維持を助ける栄養機の食品ですすから安心ですとでと幼少期から飲ませても大丈夫ですかっていう質問なんですけどカプセルが飲め込めればいくつでも OK ですが7歳くらいからが理想ですとそうなんですよ俺もね本当にこれ少年の時に出会いたかった αGPC b o と成長さんによっては将来が変わる可能性もこれマジなんですよマジの話だからもう後悔しないように今始めてみませんかっていうことなんですよねはいとまあこんな感じにね公式サイトにはいろいろ載ってますんで 興味ある方は下の概要欄にでですすね URL 貼っときますんでよかったら覗いてみてくださいちょっとね僕成長期過ぎたんですけど、まあ、どんな感じなのかちょっと開けて実際飲んでみたいと思います開けた感じこんな銀のパッケージに詰まって中身はこんな感じでカプセル状ですねで1日の摂取量目安は成人が1日2粒お子様は 1, 1粒を目安に召し上がってくださいと書いてありますでちょっと いただきます。うん、飲みやすいですね、カプセル。カプセルもね、そこまで大きくないんですよ。一つのサイズが。あ、アルファ GPC ビオなんですけど、この子供の健やかな発育だけじゃなくて、美容や健康にも働きかけるんだって。家族でこれ使ってもよくないね。 はい今日はね子供の成長期サプリアルファ g p c ビオのご紹介でした興味ある方は是非試されてみてください動画の方最後までご覧いただきありがとうございます高評価チャンネル登録よろしくお願いしますこちらアルファ g p c ビオのですね公式サイトの方下の概要欄の方に貼り付けておきますんでよかったらそちらもご覧になってくださいではまた次回の動画でお会いしましょうありありありありありヴェデルチ